阿蘇特産の高菜を収穫しつけて阿蘇の旬を味わう阿蘇高菜祭りが平成30年3月24日阿蘇市内牧で行われ大勢が訪れて高菜の収穫と漬け込みを体験しましたこの体験は阿蘇 4H クラブなどが実行委員会を作って阿蘇特産の高菜の旬を味わってもらおうと26年前から行っているもので 高菜の収穫は茎を一本一本本手で折って行うこととから折りとも呼ばれていますこの日は熊本市内などから子ども連れなど大勢の人たちが訪れて15センチ前後に生育した麻生高菜を実行委員会のメンバーらに聞きながら一本一本丁寧に折っていました実行委員会関係者の話では昨年の10月下旬 80アールの水田にタカナの種をまき、今年の生育状況は良好ということです。タカナ祭りに参加した人たちは、1000円の参加費で6キロのタカナを収穫して、塩と唐辛子でタカナを揉んで樽に漬け込んでいました。中には、旬のアソタカナの味は美味しいので、毎年来ていますという参加者もいました。漬け込んだアソタカナは、 45日すればピリッとした独特の辛みのあるシャキシャキとした食感の新漬けが味わえるということです。